ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。鉄道技術店に行ってきました。AGC は窓ガラスに情報を表示しています。近鉄、火の鳥のカタログです。踏切をよく見ると、書いてあるメーカーです。 品川駅をはじめとするレトロでおしゃれな案内表示板を作ってるメーカーです自動券売機アシストマルスのカタログです j t r e ク。 ご視聴ありがとうございました。